過去に紹介したこのデッドバグの腹筋でほとんどの方がお腹痩せに成功しています。おめでとうございます。今回はその動画の応用編になります。1週目20秒。動画の内容は最後に紹介してます。まずはやりましょう。スマホ見ながらでもできます。まずは寝た状態から交互に足を抱えていきましょう。息を吐きながら足を抱えてください。 腹筋の最中は腰を丸めないとお腹に力が入りませんから腰少しだけストレッチしましょうはいケー。後ろに肘をついた状態で足を抱えていきましょうスタート腰を床につけながら足を抱えてください徐々にメニューがきつくなってきますから頑張ってみましょう はい OK、寝た状態で膝を曲げたら足を少し伸ばしてください息を吐きながら腰を丸めます下っらの腹筋使っていきましょう一回息吐いて。 はい OK、それでは本編に入ります上半身を起こした状態で足を開いてキープで長く吐いてスタートふーっと長く吐いてください足の力を抜いて息なくなったらすぐ吸ってふーっと長く吐いてくださいできるだけ体を起こしてください はい OK、これをあと2セット頑張っていきますよ手の位置をねちょっと今度変えていきます足は一緒で手は上これでキープいきましょう頑張って手の位置が変わるとねお腹にかかる負荷が変わってきますからね息止めないように。 どどんどん引き締まっていきますよ頑張ってよーし OK ちょっと中も見ましょうかゃあ今度は足を伸ばして持ち上げて手は万歳これキープ20秒スターしトいきなりよく吐いて オッケーいやーお腹がどんどん引き締まっていくオ ッ, ケーオッケー。次は足を組んでみましょうかそしたら手で足を持ちましょうちょっと引き寄せながら体を起こしてみましょうさあ腕の力を起こし使って体を起こしてみましょう マイペースでいいよ。 スペシャルクラッチいきますよこれはおなかりをすごい引き締める効果があります20秒で腹筋100回分足を90度体を起こして手を振りますこれでおなかりをキュッキュッと引き締めていきますやっていきましょう頑張っていきますスタートこんな感じで手を振って Okay、あー効い た, 効いたそれではお腹周りがねしっかり筋肉使ったので今度ひねっていきましょう左右にして直しましょうスタートしっかりねお腹をを縦に使いましたから今度は左右に絞ることでねウエストが絞れてきますよ オッケーそしたら肘をつきましょうこの状態で足を伸ばしたら曲げるハー最後しっかり下っ腹を伸ばして引き締めていきましょう OK 休みながら解説聞いてください。今回の腹筋メニューは、息をしっかり吐くことができて、しかも1回の時間が20秒という短い時間です。この時間がすごく大切で、長ければお腹に力が入りすぎて力んで、息が止まる。回数が多すぎると、お腹の筋肉を長持ちさせようっていう意識が働いてくるんで、お腹に鍛える効果が減ってしまいます。1種目20秒ぐらいで休憩を挟んで、いろんなメニューをやる。 いうようなメニューお腹周りすごい引き締まってきますからやった人はコメントで感想を残してもらってでしかもやった日付ややった日のウエスト周りを測ってもらって記録に残してみてくださいそうするとたくさんの方が結果が出ていくのが分かってくるのでその中の一人としてあなたもコメント欄を使って記録してみてください今回このチャンネルの復活を記念して皆さんにプレゼントがあります説明欄にあるメルマガもしくは LINE 公式を登録してもらうと歓喜でせるために の食食食事事教材材10ペペペーーージジジ痩痩せせるるための基礎運動知識8 86ダイイエットトガイド86食材最後に痩せる裏技辞典電子書籍53ページをプレゼントしています今すぐ登録してもらうことで皆さんのダイエットに心強い味方になってくれると思いますそしてさらに YouTube で今まで体が変わりにくかったよっていう人は説明欄にあるオンラインレッスンにぜひ参加してみてくださいこのオンラインレッスンでは Facebook グループを作って皆さんが食事の共有をしています皆さんの総カロリー PFC バランスそういったものを一緒に計算をして 目標を立てて、毎朝3分のストレッチの課題を提出、週に1、2回のオンラインレッスン45分、上半身の日、お腹の日、足の日、全身の日、有酸素運動の日、ミーティングの日、といった感じで1ヶ月行っていきます。1ヶ月たったの1500円で受けられます。1回のレッスンにしたら150円あたりです。ダイエットは1人じゃうまくいかない。そう思ってるのは事実です。みんなで一緒に体型を変えたい人は、オンラインレッスンへレッツゴー。これからもタートルフィットネスで一緒に体を変えましょう。